おお、今夜伸びとなってますね。これはで お, お餅が存在感を放ってます。では、いただきます。 口に入れた瞬間に明太子のピリ辛いうまみが口の中に広がってきてお餅の食感も入ってとっても美味しかったですが自分はお餅はもうちょっと硬い方が好きかなちょっと柔らかすぎた気もしますねちょっとお餅の素材が弱くなってしまいましたのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分へ園パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします